え皆さん、こんにちは。星空写真家、タイムラプスクリエイターの成沢博之と申します、えー。今日の動画はですね、こちらの XH2S、このカメラのですね、設定をするっていう、えー、ところをお見せしたいと思います。最初にお話しすると、あのー、ものすごくですね、カスタマイズができるようなカメラになっていて、えー、そのカスタマイズ設定をどこまで作り込めるかっていうところで、 えー、このカメラの操作感が変わってくるかと思いますので、まあ、自分の設定ですね星を撮るときの設定それから動画を撮るときの設定についてお話ししたいと思いますそれではいってみましょう<音楽>まずはまあ写真の観点でちょっと見ていきます。 マニュアルモードにして、まあ、プレーンな状態での設定どういう風にしてるかっていうのをざっと見ていきたいと思います基本ローで撮影していますねでこう下に行きましてこうシャープと交換のノイズ低減を一番低い状態にしておきますはいこれでノイズがねあの一番抑えられるっていうかシャープノイズがシャープにならずそれから、えー、と交換のノイズ低減でちょっと甘い描写になるもんでそれを防ぐことができるってなります 超病児ノイズデーこれもオフにします。1枚でも、えー、たくさん写真を撮りたくてですね。で、このカスタム登録のところ、後でチェックしていきます。カスタムモード設定も後でやります。AF 補助光をオフにしてます。まあ、これ基本的にオートフォーカス使わないからなんですけど、あのたまにこう赤い光がね、出ちゃって、それが映り込んじゃったりすると、写真に悪影響が出るので、まあそういった不意の光が出ないようにしています。MF アシストモード、これ拡大。 エクショモニターを拡大してピント合わせを行うときなどにやりますが昼間の撮影のときはこれねフォーカスピーキングっていうのをオンにしてるんですけど基本的に夜の撮影星の写真のときはオフにしていますはいでこれタッチパネルモードエリア選択これタッチパネルを操作してどこにピント合わせるかっていうフォーカスエリアを選ぶことができるんですけど、えー、ただこれでやるとですねこういう風に自分の指にこうついてきたり っていうことれでオンにしてるっていう感じですね。まあ、タイムラプスやるときにインターバルタイマー撮影露出平準化オンにしてます。まあ、これでフリッカーが起きにくいタイムラプスが撮影することができます。で速攻方式は基本中央部重点速攻にしています。これはまあタイムラプス撮るときの配慮ですけど、うん、と余計なところにこうカメラが 引っ張られてね、えー、それがそのフリッカーっていう名滅現象チカチカする現象につながらないようにっていう極力、えー、そういった設定にしていますでシャッター方式は、えー、電子シャッターにしていますが、えー、とたまにね何かこうカメラがちゃんと動かないみたいな時に、えー、電子シャッターにしてるから動かないみたいな場合がたまにあるのでこの項目ここにあるんだってのは覚えておいた方がいいと思いますでブレーブ押しモードは撮影時に今はしています えー、感度はまあ撮影時に頻繁に変えますので特に今は気にしなくていいと思います、えー、冷却ファン設定はこれですねこの冷却ファンをつけた時に、えー、どんなスピードにしますかっていう設定がここに出ます低速高速とか要はその高速にすればカメラが冷えるんですけど動画撮ってたらそのファンの音が入ったりするのでそれで気になる人は低速、えー、写真撮る時はもう高速でガンガン回してますね でカメラを冷やすと熱ノイズがやっぱり減るので、えー、星の写真特に今みたいな夏の撮影だと結構便利ですよねで次に、えー、と動画の設定の方をお伝えしたいと思います、えー、私は動画撮影の時は基本的にこの上の動画マークのところで撮るようにしてますがここに基本的な設定を置いておいてイレギュラーな撮影の時にこう C1 とか C2 とかカスタムセットの方に割り振ってるようにしています。撮影モードはマニュアルでいつもやっています。F 値は基本開放で ND フィルター、バリアブル ND フィルターですね。明るさを調整して、でシャッタースピードはまあ固定ですよね、動画なの で, で。感度オートで撮影しています。大体いいそれでどんな明るさにも対応できるような感じですかね。で動画モードは基本 4K60P でこの 場合は撮るようにしますあとは、えー、と自分の場合だとこのタリーランプだなタリーランプっていうのが、えー、とここにランプがあってこれを光らせることができるんですね録画をしていて急にその何かの理由でカメラがダウンした時に録画できてないっていうことに気づきたいわけですよ で、このタリーランプをオンにしておけば、なんかトラブルがあって記録できなかった時に、あ今タリーランプ系だから動画撮れてないって気づけるんで、これはね、オンにするようにしてるんですよ。両方ともオンにするようにしてます。で、冷却ファン設定。ファンの動作、オンを抑えることを優先します。に基本的にはしてますかね。その他は特にいじってるところはないんですが、まあ、C といえばこの AF モードですよね。 ジンバルのところに乗せて撮影するときあるじゃないですかでそのときにフォーカスモードをこのコンティニュアス AF にしておいて AF モードこれをオートエリアにしていますこれエリア選択っていうのは自分でこう選ぶここにピント合わせてよって選ぶようなモードですけどオートエリアはまあカメラで自動的に判断してっていうモードですねこれねオートエリアの方がねうまくいくんですよね動画をこうジンバルとか持ってですね構造を変えながら動画を撮るときに なめらかにこうピントが合っていくっていうのはオートエリアに選択した方がいいと思いますそれから AFC カスタム設定のところなんですけど自分はこの視野体保持特性に AF 速度マイナス2っていうのにしていますで自分の用途としては例えば真ん中にこの近いところにピント合わせてちょっとずらして奥にピントが合うみたいな感じの演出を動画で撮りたい時にこの急にピッとあったら困るわけですよね あるわけで、すよでそれを合うスピードが遅すぎてもダメなわけですよ。で、それが一番よくできるのがこの設定でした。その他、えーまあ、画面のカスタマイズぐらいかな。これはあの動画も写真も関係なくの話になりますけど、画面のカスタマイズの時に、えー、私はですね、このヒストグラムを表示するようにしてまして、露出をチェックする時ですね。で、あと、 下の方に行って、画面枠を表示させるようにしています。こうすると、四角い枠がですね、どこまでが映っていて、どこまでが映らないのかっていうのがよくわかる設定になりますので、この画面枠を表示するようにしています。で、ここちょっと大事なんでお伝えします。メディア記録設定っていうのがありまして、これはどこに保存しますかっていう話なんですけど、メモリーカードがね、CFX プレスタイプ B と SD カードと2枚させるようになってるんですが、 基本的にその CF エ x p r e s s の方は動画だけを入れてで SD カードの方には写真を入れたいっていうのがあるんですよで私はこの1番が CF エ x p r e s s イプ b なのでこの1番に保存するようにします写真はこのカードスロット設定っていうのがこのカメラのマークありますけどこれ動画のマークじゃなくてねカメラのマークありますけどここで設定できるんですでここで順次記録っていう風にして スロット選択を2番にすると。っていうふうにすると動画は1番に保存されて写真は2番に保存されますと。でとりあえずこれで基本設定は終了と。じゃあここからカスタマイズするの方向に話を持っていきたいと思います。全体的な設定方法として FN 設定のところを触れておきたいんですけどこれそのボタンのどの部分にどの機能を割り当てるか っていうのが決められるんですよファンクション設定になりますがこのね、えー、レックボタンのところに私 C1 ってのを割り振れてるんですこれねカスタム1設定呼び出しっていう項目があるんですよこの赤いボタンを、まあ、今押すとカスタムモード1に登録した内容がすぐに呼び出して撮影ができるっていうのが、えー、これなんですよ、ね、これ結構便利です で、言ってしまうと私ですね、あの通常の動画と、それからあのハイスピード撮影、えーと、スローモーションの撮影ですね、それを瞬時に切り替えたいときがあるんですよね。だから CG にはその、えー、とハイスピード撮影のモードを割り振っています。だから、えー、と1に押すと、今 4K120 って上の方に出てるの分かりますかね。こういうふうに えー、とカスタム設定のダイヤルをこう回さなくてもこれ押すだけで呼び出せるでもう一回押すと戻りますあそうですねこの FN7 にこのパフォーマンスっていうのを割り振るようにしますこれはあの低焦度優先っていうですね、えー、モードがあってこれに設定すると、えー、暗い中で撮影してて液晶モニター何も映ってなくても何かしら映るようになるんですよあとは、まあ、手ブレ寄せのオンオフとか顔認識オートフォーカスとかをこう瞬時に えー、呼び出せるようにはしていますねで今 FN 設定でこうタッチパネルでこうこういうスワイプして何かを呼び出せるっていうモードがあるんですけどこのタッチパネル設定っていうところですねこれをオンにしておかないとその効果が得られないのでここは必ずオンにするようにしておいてくださいでここをオンにしておいた状態でさっきの FN 設定のここだね この tfn1 って上にスワイプする左にスワイプするみたいな感じでできますという感じの fn 設定をしておくことをおすすめしますカスタム設定をするときはですねカスタム設定をしたいダイヤルにまず合わせます今 C1 に合わせてますで C1 にしてカスタムモード設定っていう項目がありますこれにすると えー、この C1 から C7 にかけてそれぞれ動画用のカスタムモードですか写真用のカスタムモードですかって選べるようになるんですよで私1、2、3は動画にしてて4から7は写真にしてますで、まあ、動画にしますよってことでそれぞれこうやって割り振っていくんですよで今カスタムモード設定 C1 って出てますけどもカスタム登録編集っていうところから実際に設定をすることができます で今、えーと、動画モードでのカスタム登録をしているので、動画モードに割り振っているところだけがこう表示されている状態で、こう、なんか名前も変えれるんですよ。カスタム名編集ですね。ここからいろいろ、こうやって文字入力をしていくことができるんですけど、まあ、自分はそのカスタム1は 4K のハイスピード撮影。でカスタム2にするとフルハイビジョンで。カスタム3にするとフルハイビジョンのハイスピード。 えー、FHD の 240p で撮影できるので、えー、その3つを瞬時に切り替えたいのでやってますで。通常の撮影とハイスピード撮影は結構頻繁に切り替えることが多いので、ここの赤い動画マークのところですね、ここにカスタム置を呼び出しのボタンを押していて、ここを押せば、このハイスピード撮影の設定が瞬時に呼び出せるという状態になっています。動画の途中なんですが、 このカスタム登録の登録はですね、私も撮影経験積んでちょっと変わってきているところがあるので、それをご紹介したいと思います。でこの動画マークのすぐ隣にあるのがこれ C7 なんですよ。動画マークと C7 を切り替えれば違う撮影ができるような感じになってるんですけども、私は通常の動画マークのところで 4K3 4K60p の撮影をするようにしてて、C7 のところにログ、Flog2 での えー、4K60P が撮れるように設定をしましたまた、あ、これでログで撮っておきたいところ、まあ、そうじゃなくてフィルムシミュレーションだけでもういっちゃえるなって思ったところの切り替えがこのダイヤル一個1個変えるだけでできるっていうのと C1 のカスタム登録のところには、えー、4K120p のハイスピード撮影を入れるようにしました私はこのカスタム登録1の呼び出しをこの赤いボタン の, のところにしてて録画用の赤いボタンのところにカスタム登録1をこう割り振ってて これを押す と,、えー、と 4K120p の撮影ができてもう一回押すと通常の撮影に戻るっていうような感じの操作をしています C1 に一つよくある設定を入れるっていうこととダイヤル1個切り替えた C7 にも次によく使う撮影を入れておくっていうような感じで今活用しているので、えー、そのご紹介でございましたじゃあどこに戻りますカスタム設定の登録の仕方 それからファンクションの設定ですね。で、それの登録の呼び出し方っていうのをちゃんと設定しておくと、このカメラめちゃめちゃ快適に使いこなせると思うので、えー、皆さんもぜひ実践していただけたらなと思います。はい、というわけで、えー、本日の動画はここまでになります。次はですね、これ使って撮影した、まあ、動画のこととか、あと実際星空撮影。 えー、したときのですね、そのノイズがどうのとか、そういう話をしていきたいと思いますので、XH2S シリーズの動画、まだ続きますので、引き続きお楽しみいただければと思います。それじゃあ、今日の動画はここまでになります。また次の動画でお会いしましょう。さよなら、バイバイ、したっけねー。